2月17日に放送された、ミュージックステーション、以カエムステ、テレビ朝日系の生放送での出来事だ。この日、キンプリは新曲2曲を披露。番組冒頭、司会のタモリ、77から、今日は2曲、歌ってくれるんですよね。と聞かれた平野は、そうなんです。今日は2曲やらしていただくので、ぜひ違うものを楽しんでいただけたらと思っています。と笑顔で答えたが、それもここまで。 以降、番組内で何度かトークの掛け合いがあったが、平野が参加することはなく、笑顔はほとんど見られなかった。楽曲の間もカメラに抜かれると、笑顔を向ける他のメンバーとは違い、口角をわずかに上げる程度で明らかにテンションは低めだ。最初に歌ったのは、岸優太、27、主演ドラマ、スキスキワンワン。日本テレビ系の主題歌で、ウィア・ヤング、玉木浩二が作曲した話題の楽曲だ。 これより2日前の2月15日の ZIP。日本テレビ系にはメンバー全員で登場。2月22日に ZIP。うちで歌唱することを紹介する際には両手を広げて満面の笑みを浮かべていた平野だが、しっとり歌い上げる曲なので満面の笑みを浮かべるということはないでしょうが、それにしても平野は元気がありませんでした。2曲目の Life Goes On も激しい曲ではないけれど、 しっかりダンスを見せる曲ですし、友情と青春がテーマの明るい曲です。MV でも平野は満面の笑みを浮かべています。しかし、明らかに平野のテンションは低く、ダンスにも力が入らず集中力に欠けている様子でした。ファンでなくても異変を感じた視聴者は少なくないと思います。スポーツ指揮者。この直後から、ツイッターには、やる気のない平野くんにはもう慣れた。無理に 5.22。 解散の暇で在籍せずに即辞めてもいいんじゃないやり通すってプロ意識も持てずに、金プリにこぎる意味も本人もなさそう。ティアラに気を使ってあえて笑顔を見せてない。など、批判的なコメントが相次いだ。その一方で、生存確認できただけでも安心した。無理に笑わなくても大丈夫。ファンは紫輝くんのことが大好きだから。といった応援メッセージも多く、この間、ツイッターの世界トレンドで、 エムステは2位まで浮上。平野の姿に注目した視聴者がそれほど多かったということだ。ファンの反応は様々ですが、もちろん一番多かったのは平野に元気になってもらいたいという言葉でした。元気がないのはやはり心配です。本当に体調が優れない可能性も考えられますから。ただ、ファンの間では元気がない理由として最も有力とされているのは他のメンバーのために。 あえて目立たないようにしているのではということです。これまでキンプリは、平野とその仲間たちと言われ続けてきました。もちろん、平野がその言葉を喜んでいるはずはなく、これまでもっと他のメンバーが目立つように気を配ってきたのも事実。だから平野は、キンプリとしての活動は残り少ないので、自分以外の一人一人がしっかり目立つように考えて行動していると、そう思いたくなる気持ちもわかりますが、仮にそうだとしても、 これでは帰って役目立ちしてしまっています。芸能事務所幹部。解散まであと3ヶ月。平野の口から真意が語られる日は来るのか。フライデーデジタル。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。